モザンあモザン、俺もモザン三人モザン<笑> あ, あ, あ, あ, あ、モザンに個あったわやった勝ったわ割れてる、2人15発 あ, あ、めっちゃミリミ、ここはま1回お願いし いやまあそうだよ な, ないいいいけるいけるるやばいここ進めてこれマイススこいマジ 裏かこっっちだ上やめけた止まってるレー<笑>あ入れる。 3人いるからね。ー<笑><いな><笑>